皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月30日、バージョン 5.4 の最終日を、皆さんどのように過ごされましたでしょうか。バンマの塔で、経験値の晴天をためまくるとか言ってましたが、全然できませんでした。これでトータル25個分って感じですね。コロシアムは、バトルグランプリが終了していました。参加された方、お疲れ様でした。 通常の公式バトルの方は B3 ランクまで上がれたのでバージョン 5.5 からは B4 ランクからスタートできます次のバージョンで A3 ランクまで上がれればいいのですが先は長そうなので B3 ランクで終わるかもしれませんというわけで割と穏やかな時間を過ごすことができたバージョン 5.4 の最終日でした明日はレベル上限の解放クエストから始めることになるのでいつもの場所でログアウトしたいと思います